いたただきました黒潮ビューの皆様によりますよさこいソーランとはもうご存知のね皆様もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか高知県で行われている四国三大祭りの一つよさこいソーラン祭りと北海道の民謡であるソーラン節を融合させたよさこいソーラン祭りにて誕生した新たな伝統文化の踊りです。黒潮ビューの皆さんは 長子の秋の名物誌として毎年11月に開催される黒潮よさこい祭りのオフィシャルよさこいチームでいらっしゃいますやるからには上を目指すをモットーに来年はなんと北海道で行われるよさこい相談祭りに80人体制で参加しファイナルに残れるようにと日々練習に励んでいらっしゃいますさあ本日皆様にご覧いただきます演目は「サムライトクールスパイラル」です 調子を背負いながら本日このマウス姿に魅了されたお客様が1人でも多くの方々が調子に訪れてくれますようにと祈りを込めて踊ってくださいますでは会場の皆様大きな拍手を持ってお迎えください黒潮ビュー<笑>よさこい相談どうぞ黒潮ビュー入場 えー、会場の皆さん、こんにち は, こんにちはえー、あこんにちは<笑>えー、本日はですね、えー、2曲踊らせていただきますまず1曲目に、えー、披露する曲は「サムライ」という曲です、えー、これはですね、えー、無言で気迫のみで皆さんを圧倒させるという曲になっておりますので、えー、声はないかもしれませんが、えー、ぜひですねこの「サムライ」の良さこの黒潮美優の気迫 をですね感じていただければと思います、えー、全身全霊全力全開で<笑>踊りたいと思います、えー、よろしくお願いいたします黒潮ビュー